ででございますす原正一ささんんもはじめ30名の皆さんです花火試練は昭和41年に地元高円寺で決定し今年で54年目を迎えます伝統を守りつつ常に新しいことに挑戦している花火試練は毎年各地のお祭りやイベントを熱く盛り上げています ダイナリックで軽やかに動き回る女将棋粋な男踊りにしなやかな女踊りそして鐘を中心とした力強い鳴り物が4月となって観客の皆様を魅了します躍動感あふれる演出をぜひご覧ください